韓国はアメリカの礼遇に気づくことができるのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。文大統領が米韓首脳会談の成果の一つと思い込んでいるアメリカの対北朝鮮政策の変化ですが、やはり思い込みは思い込みに過ぎず、 現実とは大幅に乖離していたようですね。中央日報が報じた記事を一部引用します。アメリカのバイデン政府が対北制裁の徹底した履行のために、韓日米三角協力を復元するという意思を明らかにしたことが分かった。国務省の孫ム北朝鮮特別代表と、ジョンパク副代表をはじめとするアメリカ代表団は、 今月19から23日に交換してこのように大北制裁の側面から共同対応の必要性を強調し、特に韓米ワーキンググループの廃止で制裁履行が緩むような見通しが出てくることに懸念を表した。アメリカ代表団の人々は、法中期間中、韓国の政府及び学会関係者と会い、 大北制裁の全面的な履行は、アメリカを含めた我々全ての課題と強調したと複数の外交消息筋が伝えた。また、制裁履行において、韓米両者に加えて、米、日韓の三角協力が大変重要だと説明したと伝えられた。これは、包括的な制裁履行問題では、韓米両者間の協議だけで終わらせず、 韓日米三国が共に期待を突き合わせるという意味だと見られる。南北協力事業のための制裁例外認定問題は、従来のワーキンググループの前例に沿って、韓米間の協議体を中心に議論するものの、制裁遵守のための革新的な規制は、日本まで参加した三国間協議で拡張するツートラック基調と見ることができる。 今月21日、ソウルで韓米及び韓日米の北各種的代表協議が立ち続けに開かれたことも同じ脈絡だと考えることができる。キム代表は任命後初めてのアジア訪問で、韓国と日本を別々に訪問しないで、一箇所に呼び集めて三国間の連鎖協議を集中的に進める形式を選んだ。 三国間の制裁協議はオバマ政府時代に本格化した。北朝鮮の高強度挑発が続いた2016年前後で、韓日米は外交時間級協議体などを通じて各種制裁強化法案を議論した。協議体を主導して今の制裁体制を用意したのが当時の国務省副長官、現長官であるトニー・ブリンケン氏だ。 アメリカの構想のように制裁履行のための三国協議規制が強化される場合、日本の声はさらに大きくなる見通しだ。従来の制裁の取締りの網目はさらに細かくなり、北朝鮮の挑発時の制裁はさらに強まる可能性があるということだ。実際、日本は以前も制裁違反活動を捉えるために積極的な役割を果たしてきた。 特に海上自衛隊を中心に北朝鮮船舶の不法せどり事例を探し出し、国連安保理と共有してきた。とのことです。アメリカの対北朝鮮政策については、政治経済評論家の古賀茂也氏もあえら市場で、文大統領は米韓首脳会談で巨額投資を約束し、その見返りとして、 対北朝鮮経済協力の容認ななどをを含む大きな外交成果を勝ち得たたと書いていてましたね米韓首脳会談直後から、対北朝鮮経済協力の容認というニュースは全く出ておらず、一体何をソースにしていたのか全然理解ができませんでしたが、今回のこのニュースを見て、対北朝鮮経済協力の容認というのが真っ赤な嘘だったということがよくわかります。 北朝鮮問題に限らず、いろいろな物事に対して特殊なフィルターがかかっているとしか思えない文大統領が言う言葉ならいざ知らず、日本人の政治経済評論家がこのような真っ赤な嘘を平気で垂れ流し、不当に日本を貶め、何とかして韓国に協力させようとする姿勢には、呆れを通り越して怒りを禁じ得ません。米韓首脳会談直後、 共同声明に含まれたシンガポール合意を元にした外交と対話という文言からアメリカは北朝鮮に対して制裁を緩和するだろうという憶測が出てきたものと思われますがまあそんなはずはないというのが今更ながら判明しただけという話ですねまず北朝鮮側はアメリカに対して態度を軟化させていません2021年1月に開催された 第8回朝鮮労働党党大会において、金正恩氏は、経済発展5か年計画の失敗をある程度認めたものの、アメリカを最大の主敵と呼び、核開発も継続する意向を明らかにしています。その後、6月18日になり、今度は党中央委員会総会で、対話と対決のいずれの準備もしなければならないと語っています。 1月の党大会に比べ、6月の中央委員会総会での発表がかなりトーンダウンしたのは、北朝鮮内の新型コロナの状況がかなり悲惨な状況になっているからだと思われます。そのため、なりふり構わず、対話という言葉を使ったのではないかと思われるわけです。まあ、平たく言えば、物乞い行動をさらに強めたというだけの話ですね。 要するに北朝鮮は対アメリカ方針を何一つ変えていないわけです。自分は核開発をやめない。まずアメリカが経済封鎖を緩めるべきだ。ただ今現在新型コロナで苦しんでいるので核開発の話は置いといて、まずは援助が欲しいと言ってるに過ぎないわけです。このような北朝鮮に対してアメリカが先に折れることなど あるはずもありません。アメリカの狙いは、まず北朝鮮に過去の完全放棄をさせることに他ならず、それが実現する前に経済制裁を緩めることなどないとみて、まあ間違いないでしょう。米韓首脳会談において、ムン大統領からは、対北朝鮮経済制裁緩和、後会話という方針が提案されたとみられており、これに対してアメリカ側は、 北朝鮮対応は日米である。韓国は黙っていろと伝えたと思われるという考察動画を以前に何回か投稿させていただきました。今回の中央日報のニュースは、この考察がある程度正しかったことを表していると思われます。記事にもある通り、韓国側は対北朝鮮の窓口は韓国であり、韓国が仲介をして アメリカと北朝鮮の会話を実現させると考えており、その会談を実現させるための手段として、まずアメリカからの制裁緩和を触媒材として活用していこうとしていたわけです。ところが、アメリカ側が強調したのは日米韓であり、さらにアメリカ側は韓国の想定シナリオである、まずアメリカからの制裁緩和を真っ向から否定したわけです。 日米韓とことさらに三カ国でと言っているのですが、同時に韓国の想定シナリオには全く賛同できないと言っているわけですね。三カ国でがただの外交儀礼上の言葉であり、本音は韓国のシナリオは不要の方に込められている言葉、火を見るよりも明らかです。ましてアメリカは日本政府からの情報で、 今の日韓関係を熟知していると見えます。今の日韓関係を熟知していながら、仲介者を気取る韓国に対して、日米韓でと冷や水を浴びせたと見ることもできるわけです。今回のアメリカ国務省の面々が明らかにした、対北朝鮮は日米韓でという一言、実は韓国にとってはものすごく重い意味なのだと思われますが、 韓国側は気づいているのでしょうか韓国が世界中で唯一イニシアチブを取れる可能性があったのは、対北朝鮮の窓口だけだったのですが、それすらコッパ未人に打ち砕かれたと言っても過言ではないわけです。アメリカはもはや韓国に国際社会でイニシアチブを取れるような状況はないと言い切ってるに等しいと思われます。アメリカはかなり前から